はいみなさんこんにちはにまるさんです今日はアップル関係のワイヤレスイヤホンの、えー、音質のインプレをしたいと思います、えー、新しく出た AirPods Pro ですねこちら真ん中のやつなんですけどもまあ、今回あのノイズキャンセリングっていうのがついて周りの雑音騒音なんか打 ち, 打ち消す技術が入っていて音楽とか何もかけてない状態でもイヤホンを両耳つけるとスッと周りの音が 消えてすごい静寂な空間ができますねこれが結構すごくってもうほんとつけただけでこのすごさは誰でもわかると思いますで今回 AirPods Pro の方なんですけどもカナル型になってましてまあ外れにくくなってますねでで僕今まであの 前はあの普通の AirPods を使ってたんですけどこれ第1世代の方なんですけどもこの形がまあカナル型じゃないんでまあ耳に合う人はいいんですけど僕の場合あの左耳はぴったり合うんですけど耳右の耳がなんか合わなくてちょっとスカスカな感じで抜けやすかったんですねだからその使用してて結構 ポロッと落ちるような時があったんで、まあ、動かないで音楽聴くみたいな状況の時は全然問題ないんですけど動くような時だとポロッと落ちちゃうことがあるんでちょっとあまり外で使うのは怖いなと思ってましたでこちらのまあ AirPods なんですけどもあのーまあ、これ第1世代なんですけども当初これが出た時っていうのはですね、えっと、結構画期的で他の当時のワイヤレスイヤホン 例えばまあパワービーツのワイヤレス2とかの時だったと思うんですけどもそれとか他のまあいくつか使ったことはあるんですけどもその当時のワイヤレスイヤホンっていうのはちょっと遅延があってまあ音楽聴く分には全然問題ないんですけどもえ日本のまあ映画なんかを見るとですねその口の動きとそのセリフがちょっとずれて聞こえるんで気持ち悪くてちょっと見れなかったんですよね。 でこの AirPods が出た時は遅延がなく全くな ん, ていうんですかねあのー、違和感なく見れたんでこのワイヤレスは本当当時はすごいなって思いましたでこちらの Powerbeats Pro なんですけどもま あ, あの、えー、AirPods と同じチップが入ったことでケースから出して耳につけた時にもうすぐボワンとこうペアリングするということでで外したらもうあのなんか電源切るとかじゃなくてそのまましまえるみたいな形で Apple の チップが入ってるっていうのはまあ大きいですねすごい使い勝手が良くてでこれ結構音質も良くて結構気に入ってるんですけども一つだけ まあ不満があるとしたらこのケースですねこのケースがものすごい大きいんですよねまあ大きいだけじゃなくてこの何て言うんですかね分厚いんですよねこう見ると分かるんですけど分厚くて丸い感じなんですよねまあポケットに入れてもまあすごい膨らんだような形になっちゃうしまあかばに入れたりこう終わった時にまたカバンから出したりっていうのが結構面倒でそこがこういうまあほにポケットにスッと入るような AirPods のケースは本当に秀逸だなと思いましたでここの 耳のところなんですけどもあの こ, こちら中の方が針金みたいのが入ってるんで自分の耳に合うようにこう形を変えることができるんでこれはすごいフィットさせることができるんで良かったですねあんまりその僕は結構耳に中つけてると耳が痛くなっちゃう方なんですけどこれは自分の形にこう変更できるというか変形できるんでこれは本当に良かったです。 で、えー、エアポッツプロですねこちらまあ、新しく買ってまあまだそんなに使ってないんですけどもやっぱりこのケースのサイズ感こちらまあ、こう縦にするとまあ、あまりそのエアポッツとそんなに変わんないですね大きさ的にちょっとこちらの方が厚みがある感じですねでまあエアポッツプロの方なんですけどもやっぱり使い勝手はすごいいいですねあのー まあ、カナル型っていうことで密閉するしあの、まあ、フィットするんでまず落ちないですよね、まあ、今回あの真ん中のとこ見ると分かるんですけどもあの今回の AirPodsPro は今までの AirPods と比べてものうどんの部分が結構短くなってるんでつけてもそんなかっこ悪くないというかなんかそのうどんが出てるみたいな感じには見えなくなったのかなと思ってそこはすごくいいですねでやっぱり AirPodsPro の, AirPods Pro の一番いいところはそのノイズキャンセリングですね こちらはやっぱりつけた瞬間にもう音が、騒音なんかがスッと消えますね。あの、まあ、エアコンとかそのヒーターとかのゴーっていう音が、イヤホンをつけた瞬間に、あれヒーターを、電源切れたかなみたいな感じで、ほんとスッと音がなくなるんですね。それがすごい衝撃的ではありますね。ただ音楽かけちゃうと、ま、あそういう騒音って、 聞こえなくなくっちゃうんであんまりそこ音楽かけてる時はそんなに、えー、すごい差が出るかっていうとそうでもないかなと思います音楽はまあ本当うるさい音楽というか結構大きめの音楽で聴いちゃうとノイズキャンセリングはあんまり効果がないかもしれないですねまあバラードとかだといいかもしれません音質の方ちょっと語っていきたいと思うんですけどまずはこちらの普通の AirPods の方ですねこちらはまあ本当にスタンダードというか結構まあ誰が聞いてもそんなに 悪くないといとまあどんなジャンルの音が聞いてもそこそこよく聞こえるっていうことでまああんまり不満はないですねただすごい音質がいいかっていうとまああのすごいいいってこともないんですねまあ可もなく不可もなくみたいな形でまあオールマイティに一般人が普通に使う分にはいいイヤホンだと思います。 で、こちらのパワービ r ツプロなんですけども、こちらは高音が出るというか、まあ迫力のある形で聞けますね。だから、えー、バンド系の音楽とか、まあギターの音とかそういうのが結構綺麗に出るんで、まあハードロックとかヘビーメタルとかそういうのを聞くには結構いいですね。ギターのそのまあキラキラした音とか高音の音なんかも綺麗に出るんで、まああの歌というよりは、 まあ、バンド編成の音楽を聴くのにはこちらも結構向いてますねでさっき言わせたんですがこちらの AirPods の方はまあ、えー、歌物なんかは本当よく聞こえるというかバンドの楽器の音よりもやっぱりボーカルの音が結構大きく出るというか綺麗に出るんでまあ歌物を聞くには結構いいですね j p o p とかでこっちはまあどっちかってとロックというかそのまあ、えー、楽器の音 なんかが、えー、結構迫力がある形で高音が結構出る感じで、えー、エッジが出る感じですねそういう感じの音が出るんでまあヘビーメタルとかハードロックとか聞くにはこういうのはいいですねで今回買ったあのエアポッドプロなんですけども音質だけで言うとちょっと不満はありますなんでかっていうとちょっと高音がこもった感じなんですよねだからちょっとモコモコしたというか まああったかい感じ耳触りはいい感じなんですけどちょっと角がないというかエッジがない感じの音にはなるんでまあ派手な音楽それこそハードロックとかヘビーメタルみたいのは物足りなさは出ますねただこれの音質で一番いいなというのはすごい定位がいいんですよね定位っていうのは楽器の位置というかそういうのがすごくよく出ますねで音の分離がいいんでそれぞれのパートが 綺麗に聞こえますあのギターのそれぞれの、えー、細かいフレーズとかが全部聞こえます。でそのさっき言った定位がいいっていうことでそのドラムのそれぞれの位置ですねあの、えー、シンバルとか、えー、バスドラとかタムとかの位置がすごいあのはっきり聞こえるというか頭の中でこう右から左へこうどんどんどんどんってこう頭の中でこう右から左 右で鳴ってる左で鳴ってるみたいのが、えー、ちゃんと聞こえるんですよね違う位置から結構オーディオとか好きな人は分かると思うんですけど本当にステレオで綺麗に配置されてるとバンド編成がその、えー、位置がちゃんとその位置で聞こえるんですねドラムが奥にあって、えー、ギターが、えー、右に かからら聞聞ここええてきててきベースが左から聞こえてくるみたいなそういう、えー、楽器の位置がはっきりその場所から聞こえてくるっていうのはすごいなっていうのがまあ本当のステレオなんですけどもそういう感じで頭の中でそのドラムの位置とか、えー、ギターが右から聞こえてくるとか、まあ、そういうのが結構ちゃんと定位がちゃんとしてるっていうんですけどもそういうのが、えー 聞ここえてくるのが結構これはすすごいですねワンオクロックの Wherever You Are とかのまあ、バラードなんですけどあれなんかの途中のドラムなんかがほんとすごい何て言うんですかねこう右から左に叩いていくみたいのがはっきり頭の中でこう。 聞こえてきててきそれは本当すすごいいなって思います音の分離もいいんでそれぞれの楽器それぞれのパートがのフレーズがはっきり分かれて聞こえてくるんで、まあ、耳コピとかするにはすごくいいイヤホンですね。音の細かいフレーズっていう意味で言うと、えー、ミセス・グリーンアップルの「インフェルノっていう曲があるんですけど、えー、B メロあたりの曲のギターの細かいフレーズとかそういうのがすごくよく聞こえますね。 でそれがまあ右から鳴ってるっていうのがすごくわかるしっていうことで本当もうちょっとこれで高音がもっとエッジが出るような感じで、えー、出ればすごいいいんですけどもそこだけちょっと音質的には残念ですね。 好みで言うと僕なんかはまあこっちの方がまあ迫力があるというか高音が綺麗にでギターソロとかが綺麗に聞こえるんでこっちの方が好みではあるんですけどまあ便利さとかで言うとまあこっちかなと思いますほんとくジャンルによって違うと思うんですけどもまあジャンルで言うとまあやっぱり J-POP とかがまあこれは いいいのかなと思います特にそのバラード系なんかは静かなところのフレーズがまあノイズキャンセリングのおかげもあって本当に綺麗に聞こえます。であとはそのリバーブとかエコーとかかかったコーラスとかかかった音が本当に綺麗に聞こえるしその最後にフッて消えるところの余韻とかもちゃんと聞こえるんでまほんとバラードとか静かな曲を聴くんだったらこれがいいですね。でやっぱりバラードととかだとまあ 柔らかい音の方が、まあ、聞きやすいっていうのもあるんで、まあ、エッジの効いた音というよりは、そういう優しい音がするこっちは、まあ、バランド武器かなと思います。まあ、J-POP 全般も結構いいと思います。で、やっぱりその、エッジの効いた音、ノリのいい音楽とか、えー、まあ、高音が主体、ギターの、まあ、えー、キラキラした感じとか、まあ、そういうのを、まあ、 ハードロックとかヘビーメタルとか、まあ、そういう系の音楽を聴くにはまあパワービーツプロかなと思います耳が合う人だったらまあ落ちないと思うんでこれはま あ, あの一般的な、まあ、まあオールマイティに聴ける、まあ、J ポップなんかぴったり合うと思うんですけど普通に今使うにはこれでも全然いいかなと思いました単純にもう 普通に音楽聞くだけだけったらノイズキャンンセリングははそんなななに必要はないかなと思いましたただまあつけた瞬間はおってすごいって思うんでま あ, あの自慢するにはいいかもしれないですけど実際音楽聴くだけだったらそんなに必要ないかなと思いましたちょっとまだ使ってはいないんですけどその動画編集なんかで、まあ、うるさい中で動画編集例えば新幹線の中でまあ Mac とか開いて動画編集なんかしたりするともう全然あの騒音がひどくて 聞こえにくいんですよねそういう時にはこのノイズキャンセルはめちゃめちゃ役に立つのかなと思います、まあ、今回 Apple 系のワイヤレスイヤホン3つを比べて特に音質の違いを語ってみましたが、えーまああのー、購入の参考にしていただければと思いますそれではまた